皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。どうも今、私は、あちむらの朝市広場っていうところに車を止めて車中泊これからするところです。今日はですね、あちむらさんとグーパスさん、カメラのサブスクのグーパスさんがコラボレーションした星空撮影会があって、それに私が講師として呼ばれて、その撮影会の後、朝焼け、絶景の朝焼けと雲海を撮影するっていう企画なんですね。 今、で外ですね、めっちゃ雨降ってるんですよ。だから、星空撮影会は残念ながら雨が降って、全然撮れませんでした。だから私があの3時間ぐらい喋って終わったんですけど、曇った時の方がね、こう普段喋んないこと喋ったりするんで、まあ、お客様にはご満足いただけるように頑張ったんですけど、まあ、その後ですね、えー、仮眠を取って、えー、朝の4時半ぐらいかな、にあっち集合して、 ゴンドラに乗って山頂に行って朝焼け雲海を狙うっていう撮影プランですでえっ、ー、と雲海が出るその要素っていうか条件ってまあいろいろあるんですけどまず今日ね結構良さそうなんですよ昼間がねすごく晴れてて暖かかったで今雨が降っているで水分が水を吸うで明日の 朝は午前中は晴れ予報で気温が下がる秋なので寒暖差が激しい秋なのでね雲海が出る条件が結構揃ってるんですよね風も弱くてだからもしかしたら面白いことになるのかなと思って今慌てて動画を記録していますで私はここからここで3時間ほど髪を取ってその後ゴンドランに乗って朝焼けに絶景を取りに行くと お客様とみんなと一緒にね、撮りに行くっていう、そういう流れです。さあ、どうなるかな。<笑>なんかこの映像が使えるようになるぐらいの素晴らしい雲海が出るといいですね。じゃあひとまず休むわ。お疲れ様でした。じゃあおやすみ。バイバイ。はい。おはようございます。 ヘブンス園原に種は来ておりま真っ暗で見えないねこれからゴンドラで上に上がる予定なんですけど行けそうよ今日あもうみんな集まってるもうみんな集まってるおはようございま す, いいゃいますじゃあ行きましょうはい<笑><笑>、はい 人がすごい結構人多いですねかかみんな雲海見に行くんだやっぱりう ー, うーっ<笑> まず名さ ん,、ま 4名さんはい、横い1列んでおー、はいすごい不安そうです。 ただっすトいー、さっちょ到着あ、見えてるのか見えてますね見えてますね北斗姿星。あ、こんなだったこんなだった懐かしいなこんなだったこんなだったトいーす、もう一回ゴンドラドラみたいですねさら、うん、に上に行くカだっだいく 真ん中かいいっ<笑>あ、いいいはあ、あ<笑>大丈夫ですか い, うわ寒いな ま自由に撮影できるタイミングで上の展望台とかもありかも。うんうんうん、はい。結構皆さんいるあ、ね。ここにもデッキがある。わあもう運河すごいよ。いうんしま。もう本当だ。すごいよ。うわー。や ば, やば。上げて。はい。あま。よいしょん。運河やべえ。あらーやりましたねやりましたね。すげえ。すごー い, い。うんうん。 めっちゃ分解か出ました、うん、いやーよかったよかったそうなんですよ焦点距離変えるって本当はズームレンズが一番いいですよねだからん か, なんか特にこういうタイムラプスの撮影だと、えー、あっちでこう色変わったりあっちでモコモコしたりとかいろいろ起こるんでん1台はもう自分の場合はその広角で、えー、固定で定点撮影して もう自体は焦点距離変えたりレンズ向ける向き変えて300枚ずつ撮っていくみたいな感じでやってるんですけどうんいやよかったよかった昨日干しとれなかったけどよかったよかっためっちゃカバン汚れちゃったこれ高かったのに高かったのに悲しい いや星は取れませんでしたが見事な雲海が取れました大満足です楽しかったですね楽しかったですね生のお疲れでした<笑>生のお疲れでした<笑>生のお疲れでした<笑>、はい、あのこのあちむらさんとグーパスさんの撮影会またあの企画するそうですので、えー、また呼んでいただけると思いますその時は 次はね星取れるといいですねじゃあまたリベンジしたいと思いますじゃあまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねうい。運いありがとうまだ運んが終わらない帰るタイミングがわかんないお、えー、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 行くとき暗かったから全然わかん な,、ね、なかったですよね。うん、明るいと怖いなって。ね<笑>